そうですね。今日は暑そう、うん。あれ、ここはどこですか？異国上場で、えー。電波の届かない。<笑>電波届かう、ねうんで。それもいいんじゃう、うん。ああ、外は気持ちいいな。影。昨日はゆっくりできたね。 いい天気、めっちゃ。観光日和で。ホッとするね。すごい、草刈りのぞ。今。そうよ。はい、てください。じゃらーん。うん、美味しそう、トとろりで。うん。なな。 なら。 知らんけどここに。いそれで すっごいスタイな。緑になってるね。んでさっきのアクネも。行ったことになってん。ほら何だ。え行ったことあるリストほら。道の駅。うん。道の駅ここにあるよっていう。えー、すごい。 がいいな、えー、なんかないやがキラキラし写真あそこが道の駅で。 ここがお風呂。すごい景観がめっちゃいいお風呂からは見えへんのかな見えへんやろな夕日が落ちるのが綺麗ならしいから楽しみーお風呂から上がってきたら綺麗かも。 挟出来 えー、お疲れさま乾杯いつも運転ありがとう、ね、<笑>うんおいしいしみわたれう、うんうん、まっよかったなきびなごあって刺しなっ 楽しみや な, んなうい道の駅の近くにさこういうお店があるのってすっごい助かるよなね、うんあ。 何<笑><び><笑> なんか臭さも全然ないしそうなんだよ、ね。これ何に例える？って感じやな。言うならばイワシっぽいような気もするし、うん、をなんか食べやすくしたみたいな味はな。うん。酒は勧めやろ。<笑><笑> <笑>うんおいしいねえ。 いいただききまますなんお魚が美味しい美味しいね続きまして島美人、ね、やっぱり。うん これ売ってる、失礼します。次長の塩焼きです。はい、失礼します。うわ、ええー、美味しそう。ああ、美味しそう。正解かも。失礼します。汚いやつ。お尻の塩焼きやばない。めっちゃ美味しそう。柔らかそう。ちょうどこれもう酒進むで。 泳泳いいいででるるるあ、あ<笑>ななんかれちゃのをほどや、とっ食べすごいワイドルドだ。 どいど う, うまいなな最高やな九州転勤になったらなめっちゃ喜ん。ででこなななああかんんんん俺より親戚の方が喜んでくれるかもれないでもま、酒九州、飲めんな、うんうん<笑> ほんまにやばい九州で酒飲まれへんしに行っていかれへん<笑>そんなことないやろって<笑>九州じゃんね、鹿児島入ってから、うん、あんまり高速代を使ってるん、ね、うん。そうやったのなんかムーヨーク感が多いああ。<笑>それ大きいなうん助かるな鹿児島から熊本方面アメは 無料です、みたいな感じだったかなで、ほぼゼロで来ててそれは助かるで、燃費も良くなりや、うんだから、で山道もあんまないし、うん、ういいよ、うんうんうん、この辺に移住するえ<笑>この辺に移住する移住はせえへな<笑>それはやっぱり ゅうと頑張って働いていろいろやってご褒美にとっときたい毎日これやったらもうなんかな調子乗ってますなるほどねそう人間そういうの毎日でもいいけどなあ<笑>